こんにちは、厚生労働署です。若い被害女性を支援するために、国はコラボなどの民間団体の協力を受けて活動を進めています。ところが、今、ネトウヨが組織的な妨害を仕掛け、我々は大変に困っております。小池ゆりは、都知事でありながら、この妨害に対して、 何の対策もとっていません。小池ゆりは、己自身が、ネトヨで、朝鮮に対する差別をする始末です。都知事には、注意をしました。東京都警察は、しっかりしなさい。たわけ、ものめが、縦缶板を、ここに貼っておきます。 あっ ご自身の無事に食べてくださいよ。 説明してください。領収書、ね。規 約, 規約違反ですよね、あれ。使用すの規約違反なんですよね。ね。ね、あのね。写真情報のほうって言ってるけど。ね。ね、カフェの利用者のためって言ってるけど、東京都にはちゃんと出す義務あるでしょう。領収書。 ね、もう不正分かってるんですよやってみようじゃないですよ伊藤さん義藤さん説明責任果たしてください何で逃げるんですか何で逃げるんですか脅迫してませんよ さっき警察にあしらわれてましたよね、ストーカーじゃないじゃんって言われてましたよね、<笑>警察にストーカーじゃないって言われてましたよね、ね<笑>女の子のためじゃなくて、自分の保身のためでしょ、伊藤さん、説明責任果たしてください、これ、都民納得してないですよ、ね。<笑> ね、税金税金、僕らの税金使ってないですよな な, な, な, な, な, な, なさっき警察来たけど足しられてました伊藤さん誰か と, 新宿と一緒に東京都の会不当会計したコラボですよねコラボですねそんなの不当があものなないしもしもしもしセキュリティのこんなんかまってくれないって伊藤さん警察行こう伊藤さんいや警察行こう伊藤さん逮捕されるから さ<音楽>、えー、っき警察介入しました伊藤<音楽>さんこれ現状ですよ今ね助け求めた警察官とセキュリティ誰も構ってくれませんよね<音楽>いや説明責任果たしてくださいよストーカーって俺たちあの恋愛目的じゃないんだよ 説説説明明明責任を求めてててますすししくください説明してくださささいいよな、ね、なんんでで領収書出かかったんですか国民に謝罪しま